はい、えー、皆さん、こんにちは。サルです。以前紹介したこちらの商品、ウェットシートケース L ですね。で、こちらの、えー、探してた M サイズ。こちらが見つかりましたので購入してきました。えー、ウェットシートケース M サイズ。まあ、L サイズと比べたら、やっぱだいぶ違いますよね、えー。はい。ちょっと出してみようと思います。まあ、あのー、中身はいいですかね。 内側コーティング仕様で乾きにくいということで、なんか内側がね、ちょっとこうナイロンコーティングされてるような特殊な作り。えー、ウェットシートケース蓋付き M アウトドアテイストの品番 WEC-5。えー、ちょャンんコードね、写しておきますね。はい。じゃあ開封します。はい、えー、こんな感じですね。だいぶん違うの分かりますね。こう並べた方がいいかな。こんな感じ。 画面で比べるとこんな感じえー、重ねるとこれぐらい違いますねはい、えー、今回購入したのは、えー、サイズがですね、はい、えっ、ー、と、縦が11センチ、横が 15.5 センチ、町が 3.2 センチということなので、町もね、3.2 と、はい、えー、前よりもね、少しこう、ちっちゃくなってる感じですね。 えー、縦にね、二つ入るかっていうと、そんな大きさではないんですけど、半分とかではないんですけど、まあ、ざっくり言うとね、三分の二ぐらいなのかなっていう感じの大きさ。以前のやつだと、まあ、手のひらとね、ほぼ同じぐらいのサイズ。また、あ、私手がね、大きい方なんですけど。に対してこちらは、まあ、手のひらはね、入らないです。ね、えー、原骨げんこつぐらいなのかなまあそんな感じでね、だいぶ感覚的には違います。 で、えー、やってみたかったのは、えー、こちらを使ってですね、えー、私は、ファーストエイドポーチ。これを作ってみたかったんです。えー、ファーストエイドポーチ、つまりあの、応急処置。まあちょっとね、出先、外出先で怪我なんかをした時に、まあ、消毒して、傷薬塗ったりとか、まぁ、あ、板則を貼ったりとか、そういうことができる、えー、ファーストエイドの薬入れですね。それがしたかったんです。 色的にはこっちの方がいいかなと思うので、カーキの方ね、こっちでやりましょう。ということで、やってみたいと思います。えー、ファーストエードポーチを当たる作るにあたって、この窓のね、必要性ですね。窓の必要性。これは、ズバリ、これです。除菌ウェットシート。えー、これ以前買った除菌ウェットシートは、こう割とね、 えー、大きいやつ。それに対して少しこうちっちゃめのね、やつって売ってますよね。こっち大きい方。でこっちちっちゃい方。で、これだったらね、ちょうどいいかなと思って。で、えー、開けますね。はい。これはね、ちなみにセリアでアルコールタイプで30枚が2袋入ってるというやつになります。合計60枚。えー、値段が110円ですね。で、通常はこれだけを入れるんですね。 入れてみましょう。えー、これね、またここを剥がして、全部取ってから入れるっていうやつですけど、最初のね、えー、二角を入れるときだけちょっと力入れる。あんまりいりませんね。これ、これこぴったりですね。はい。ということで、ここから取り出せると。シール入イときはね。っていう作りなんです。で、今入れてみて思ったんですけど、これだとですね、もう隙間がほとんどないんですね。結構これ自体が分厚いので、 3.5 センチぐらいありますかね。で、これ入れるとあんまり余裕がありません。だから、ここまで大きいのは、やっぱり入れちゃうと、もう、えー、ファーストエドポーチのそれ以外の傷薬とか入れられないのでね。こんな分厚いのじゃない方がいいかなという気がします。はい。えー、で、探してみるとね、えー、ちょっと今もう使いかけのね、だいぶ薄いやつ、これと同じ大きさですけど、がありましたので、まあ、こっちだったらね、えー、もうこれ、 ちぎってるんですけど、ね、でちょっと入れてみますはいそうすると、まあ、こっからね取り出すこともできますしで、えー、ここもねだいぶ余裕があるのでここにね、えー、いろいろと入れていこうかなと思います何を入れるかなんですけど、えー、以前ですね防災リュックを作った時に、まあ、私が特にねよく、えー、使うというか 外出先であると助かるなっていうものはここに入れてます。ツールズっていうね、えー、セリアの缶ですね。えー、これはマキロン。マキロンって消毒薬ですよね。ち, ちょっとちっちゃいやつです。なんかくっついてる。なんだろう。まあいいや。これはね、あの、だいぶ使ってますけど、耳栓です。キャンプとか行ったら耳栓ないと、あの、 分かりますよねちょっとこうねあの若く賑やかなね方々がいらっしゃるとこういうのがないとねちょっと夜中迷惑なんで耳栓は必須ですね、まあ、これはあの防災ではなくてねそういうものですでまあこれは何バンドエイドファーストエイドって書いてますけどバンソコですねそれからこれはね、えー、傷薬、まあ、万能なんです傷薬というかまあやけどとかにも効くしひび、えー、赤切れとか えー、まあ、切り傷ですね。キップパイロールって書いてますけど。まあ、オロナインみたいなね、塗り薬軟膏です。これなんだろこれ使ってません。ワセリンです。<笑>ワセリンって書いてます。ワセリンってご存知ですかね。はい。えーまあま、保湿成分です。あの、薬ではないんでね、副作用がないし何にでも使えるっていうので、私は便利でよく使います。まあ、唇乾燥して痛い時とかもね、リップグリーム代わりにも使ったりできるし。 えー、いろいろ使えます。で、ちっちゃい、ハサミと、爪切りと、綿棒とね、これは、なんだろう、耳かきがね、ついてある。これも100均だったと思うんですけど、一個一個な、ん個包装になってるやつ。あとね、これはいりますよ。こういう、クリップとか安全ピン。ね、ちっちゃい溶け刺さって取り出しにくい時とか、ね。これはちょっと大きめの絆創膏 これちっちゃい絆創膏ここれさらに大きな絆創膏ここれはね、先が尖ったものが欲しいんです。なんかこう、歯間ブラシみたいなやつですけどね。えー、なんか細い穴傷口でもね。で、これ、薬を塗るとき、合わせにを塗るときに使う木のヘラみたいなね。なんでしょうね、元はね。多分元は、えーっと、なんだろう。あの、 <笑>何拡反するやつ何かを、うん。そんな気がしますけどね。で、これね、風邪薬って書いてますけど、パブロン。原用カプセル。あの、花粉症じゃないんですけどね、何かに私アレルギー反応を起こして、ものすごくね、もうくしゃみが止まんなくなる時あるんです。辛い時が。もう熱が出てね。そういう時は、これが私の場合は見くちと効くので、これは必ずね、必要なんです。で、えー、ロキソニンですね。 あのー、お医者さんにね、相談してからこういうのはね、体に合うものをね、使っていただきたいと思います。あと、個包装の滅菌ガーゼが2つ、3つ入ってますね。こういうふうに黒になってるのでね、滅、え、菌、ー、されてます。そのまま使える。これもね、先が尖ってる、あのー、歯間ブラシみたいなもの。ちょっとね、えー、傷口なんかを処理するときに。っていうぐらい。あ、これマスクですね。 えー、こういうあれですねどこの家にでもあるマスクですねはいえー、と思いますじゃあこういうものを入れていこうかなと思いますはいえー、じゃあここからはですねえー、視聴者さんからもいろいろアドバイスを頂 い, いて別撮りしてみましたえー、まず最初に、えー、除菌シートですねこれ10枚のねダイソーのやつちょっとちっちゃくなりましたで、こちらを、えー、まず このよいしょシールを取ってしまいますで、えー、こちら中に入れましょうはいで、次にマスクですね、まあ、一応こんな風に小包装されているような、えー、使い捨てではないガーゼのマスクですはい、えー、中がね、あのー、ここのどうしても、えー、窓が開きっぱなしですので この袋の中の湿気はね、えー、高まる可能性があるのでこういった袋に入ってる方がね、えー、その湿度をマスクが吸、えー、ったりしないので安心ではないかと思いますえー、とそれから、えー、これは、えー、先ほどのね錠剤とか、えー、ガーゼあと絆創膏の大中小、まあ、こういったものがね入ってますこれもねこういうあのチャック付きの袋でしっかりと封をすることによって 湿度から、ね、薬を守るようなことを考えております。はい、で、えー、こちらははさみとか綿棒とか、えー、爪切りとか耳栓とか安全ピンといったものですね、はいえー。こういったものも入ります、はいえーと。それからこれは虫刺され。やっぱねキャンプ場とかに行くとね夏とかはねもう絶対必要になりますね。えー、それからパイロール。 はい。傷薬、消毒を兼ねてますが、まあ、消毒液としてはマキロはい。えー、こちらもね、普通に入りました。えー、こんな風に、で、えー、整理して、えー、入れるとで、あとね、あのー、ウェットティッシュケースが10枚入りなので、そんなに多くないやつを買うと、そんなにパンパンじゃなくてね、割と余裕がある感じで、普通に入りましたので、これがいいと思います。ね、とってもコンパクト。手のひらよりもちっちゃいぐらい。 で、使う時には開けてで、ティッシュを1枚取り出しましょうはいはい取り出しますねで、えー、何かね擦り傷とか切り傷とかした場合には、えー、そこを拭いていただいてね、えー、今傷はないので拭くとこがないですけどで閉じますはいこのパチンが気持ちいいんですねはいぴったりと閉じますであとはこの中から必要な薬を出して えー、手当てをするということでここの、ね、袋はしっかりとジップは最後まで閉じておきましょうはい、えー、こんな感じでねとっても感じいいんじゃないでしょうか今まで使ってたねこのツールスセリアのね缶よりも、えー、少し多く入りますねでしかも、あのー、この除菌ウェットシートまで入ってるというのはね今までこっちには入ってなかったので サイズ的にはねさほどそこまで少し大きいんですけどねそこまで差はないんですけどやはりこういうね袋状のものの方が、まあ、たくさん入りますし、えー、まあ、どうでしょうね普段持ち歩くあの手提げに入れとくにも、えー、肝心じゃないでしょうかということで、えー、撮影してみましたはい、今回もね視聴者の方からあの貴重なアドバイスを頂 い, いてより良いものを作ることができました、えー、心から感謝しております ありがとうございました。